では、ここからは Emacs の詳細。前回は簡単な基本的な使い方だけありましたけども、今回は Emacs の様々な機能を一通り見ていくことにしたいと思います。まず、基本の復習からにしますね。ウーマックスを起動するときはですね、ファイルがいくつかありますけども、例えばこのファイルを編集したいという場合には、ウーマックス、ファイル名。 で、and をつけてください。and はどういう意味かというのは、この後の回でやりますけれども、Emacs が動いている間も、他のコマンドをここで打てるようにするためには、and をつけることが必要です。えー、そうすると、そのファイルの中身が見える状態なんですけれども、そして、えーまあ、例えばここで、なんか打てますよね。そこで、えー ファイルを、まあ、保存するのにはコ、コントロールコントロール数を使うんですけども、例えばコ、コントロールコントロール数を使わずに、いきなりファイルをこう、閉じずに終わってしまうと、コントロールコントロール数を打ちました。そうすると、えー、あなたはファイルを変更したけれども、保存してません。保存しますかで、イエスかノーか答えるんですけども、えこれ Y というと、保存されて終わるということもできます。え、もですか 最後にこの AA が入ってます。それからですね、EMAX の使い方としては、ただの EMAX& で実行開始することもできます。この時は、最初のメッセージが何か出てるんですけども、ここで Ctrl-X、Ctrl-F を打つと、Find File というメッセージが出て、ここでこのファイル名を指定すると、そのファイルを編集開始するというふうに使うこともできます。 そうすると、さっきのファイルが、えー、まあ、現れますね。えー、これは、まあ、いらないから消すんですけども。で、えー、今度はですね、ファイルを別の名前で保存したい。今、ここでテスト 1. 点テキストでテスト 2. 点テキスト思わりますから、えー、まあ、例えば、テスト 3. 点テキストに保存したいと思うときは、 コントロール X、コントロール W、打つと、えー、ライトファイルと言ってきて、そこで例えば、テスト 3. 点テキストと言うと、えー、テスト 3. 点テキストに、えー、保存されると。今、テスト 3. 点テキスト、ちょっと端っこに切れてますけども、キャットのテスト 3. 点テキストと言うと、えー、このファイルの保存した状態のが、そのまま見ることができます。 というわけで、えー、コントロールコントロール F、ファイルを編集する。それから、えー、そのまま保存する。から、名前をつけて保存する。から、終了する。あと、ファイルを挿入するというのをやってますね。それもやってみましょうか。それはですね、えー、コントロールってただの I そうすると、インサートファイルと言って、ファイル名を聞いてきますから、じゃあ、テスト 2. テキストえー、まあ、 2点テキストそうすると、デ、え、ィ、ー、シ s is not ペン e n c i たまたま入ったんですけども、えー、これが挿入されるということもできるわけです。で、えー、とりあえずこれをセ e、えー、ト t 3 t e x t に保存しました。さて、ところでですね、えー、複雑なコマンド、今のようにファイル名を否定したりするコマンドは途中でファイル名を聞いてきますよね。 それを、いや、これはやっぱりやめ ま, ましたというときには、Ctrl-G というのを覚えてください。Ctrl-G。例えば、もう一個ファイルを c t r l ル k でインサートしようかなと思ったんだけど、やっぱりやめ ま, ました。それでは、Ctrl-G を押すと、クイッ と, と言って、抽出することができます。これも覚えておいてください。それからですね、一部のコマンドは、Undo というのが使えます。例えば、 後でやるんですけども、えー、この A を全部大文字にしな。エスケー e X、replace、ス、スト i n g の、えー、A を大文字の A。とで A が全部大文字になりましたね。でも、やっぱこれは取り消したいと。それは、Ctrl-X-U と、Undo が起きて元に戻りました。まあ、戻せないものもあるんですけども、えーまあ、戻せるときは戻したほうが楽なので、失敗したときは Undo で戻せると。 いうのも覚えておいてください。